高橋山が最新特集で示唆した金プリの明るい未来と平野仕様の圧倒的吸引力。語られていた4対1のパラレルワールド。いよいよ残すところ19日。5月22日をもって、キー・エヌ・ジーアン o p スは平野市用26、岸優太、27。 神宮寺雄太25の3人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退場、岸野宮城退場、高橋海人24と長瀬廉24の同ユニットへ生まれ変わる。4月25日発売の女性自身公文社ではそんな5人がお互いについてメンバーが自分にとってどんな存在かを語るインタビュー記事が掲載されています。 大人っぽい黒い服を着て、それぞれがソロで大きく映ったショットや、5人全員で色とりどりのジャケットを着た集合写真など見どころ満点詳細はぜひ雑誌をチェックしてほしいですが、長瀬さんと高橋さんは残る2人として、コンビネーションに期待させてくれる発言をしていました。女性編集者。長瀬と高橋は、お互いについて言及。長瀬。 高橋と飲み友達。二人で飲みに行くのが定例会みたいになってます。話す内容は普段と変わらないけど、小。高橋、長瀬はエネルギーの使い方がうまい。頭の回転も早いから、ここぞって時にベストを出せる人です。お互いをリスペクトしているのが伝わってくるコメントである。話す内容は普段と変わらないとは言っています。 がプライベートでも高橋さんと長瀬さんは平時からのみ友達として話し合えている。今後、金プリは高橋さんと長瀬さんの同ユニットになるだけに、二人の関係性が良好なのは、グループの未来が明るいということですよね。全能。四角平野は、ついて行きたくなる人。 高橋と長瀬は、10代の頃はしょっちゅう小競り合いを繰り返してたことをインタビューでたびたび語っていたが、今や関係性は非常に良好。お笑い芸人の動画を見ていた長瀬にジャルジャルの美容室ってネタが面白い、よう。調べてみて。と、橋。長瀬がすぐに調べ、二人で仲良く見ていました。と、撮影の裏側をアイドルし、 パテイトウ、ワンパブリッシングの公式ツイッターが2021年11月5日にツイートしていたことがある。一方で今回のインタビューで高橋さんはキンプリを卒業する平野さんについても非常にリスペクトが感じられるコメントをしていました。このコメントを読むと、やはり高橋さんがキンプリに残留する決断をしたのは本当に神一重だったのかもな、と思えてくるんです。 前での女性編集者、高橋は平野を称して男気と決断力があってついていきたくなる人、リーダーシップがあってかっこいいです、とコメントしていた。高橋はジャニーズ事務所に入所する前、子供の頃からからダンサーとして活動していたという共通点もあり、ずっと平野のことを慕っていた。 2019年10月6日に放送されたスペシャル番組、ダッシュでいって9行列のできるしゃべくり日テレ系人気番組の1決定戦2019秋、日本テレビ系では、高橋が平野の実家に遊びに行ったり、平野不在の日も平野の祖母と食事に出かけたりしており、平野が、高橋はおばあちゃんと、できてるんじゃないかな とネタにするくらい深い信仰がある。四角金プリが四対一になった世界線、芸能プロ関係者は話す。高橋さんは今回のインタビューでも滲み出る、ほど平野さんの人柄やパフォーマンス力に惚れ込んでいたと言います。そして、結果的に高橋さんは金プリ三流の道を選びましたが、高橋さんも俳優業よりダンスに重きを置いて活動していたわけで、 彼の中には、平野さん、岸さん、神宮寺さんと一緒に金プリとジャニーズを去る選択肢もあり、ギリギリで踏みとどまったのではないか、という話も聞こえてきています。もしかしたら、高橋さんも平野さんたちと一緒に、金プリを離脱する世界線があったかもしれない、と。そうであったら、長瀬さんを一人残した4対1の構図になっていた。 その時は当然、金プリは解散となっていたでしょうね。昨年の11月、高橋は3人の脱退が決まった際のファンクラブ会員向けの動画で、金プリを守っていくことがジャニー氏と支えてくれるファンへの恩返し、という風うに語っていた。その裏側にあったものとは、2022年4月クール放送の元スマップへの木村拓也、 50、主演の連絡ドラマ、未来への10カウント、テレビ朝日系、で、木村と共演し、信仰が深くなったのも、高橋の決断に影響を与えたのではないか、と考えられているという。経緯は全く異なりますが、スマップとキンプリは、3人が脱退して、2人がジャニーズ事務所に残ることになったという共通点がある。スマップ解散騒動では、 5人全員で飛び出そうとしていた中、木村さんがことを唱え、一人残留する決断をした、とも言われていますね。木村さんには同じような経験がある。それだけに、近いシチュエーションに陥った後輩の高橋さんの相談に乗る形で木村さんは、最後は自分で決断しないといけない流されるままはダメなど、スマップ解散時の経験を踏まえて、 高橋さんにアドバイスをしたのではと見られています。これが大きかったのでは、と囁かれていますね。全能。圧倒的なカリスマ性を持ち、自分が目指す先へ迷いなく進んでいく平野まばゆい光を放つ彼について行きたくなる気持ちを抑え、金プリに残留し、角と二人でキーエヌ・ジー・アンドスを守っていくことこそがジャニーさん。 そして支えてくださる皆様への恩返しだと思っています。そう言葉を絞り出した高橋。プロユニットとして形を残した金プリ。自分の決断は正しかった。高橋が胸を張ってそう言える日が来ることを願うばかりだ。近く、紹介連載校、高橋山、長瀬角、平野潮三人の劇絵も、シンデレラガール2023。 平野、高橋、長瀬ら昇海連による、シンデレラガール。